きよさんは新曲とではなくそうなんです、今日ちょっと、あのー、この日のために、えー、ちょっと初の試みなんですけども、はい、チームの3曲、今、オリジナル曲があるんですけど、それをちょっとミックスして、おはい、急遽作ってきて、まあ、初めて踊るので、ちょっと心配もありますけども、えー<笑>えー。大丈夫ですか、皆さん、顔、笑顔で踊ってくださいよ、不安でしょうけど、楽しんで、精一杯。 ななかなか、ね、コロナであのお客さんの前で踊るなんてことがなかったと思いますの で, そうです、ねはい、久々の演舞になりますのではいじゃあ2番目武器用さん、はい、どうぞ、はい、会長の皆さんこんにちは<笑>、えー、宮城県は石巻市から参りました武器用と申します、えー、本日ちょっと風も吹いて肌寒い中ではありますけども精一杯会場を盛り上げるために演舞を披露させていただきたいと思いますご声援のほどよろしくお願いします それでは参ります武器用オリジナルミックス構え ファイディンありがとうございました。